水 の, の, 方水のどうもジョン万次郎ですでままということでね今回『鬼滅の刃』びっくりマンチョココラボー<笑>ままということでこちらたまたまね近くのファミマに行ったらあったので。 ワンボックス、買っちゃいましたどんだけこれ本当に売り切れとかがめちゃくちゃ多くてめちゃくちゃレアらしいんですけど買えたので今日はね買えるしていきたいと思いますただね買えるするだけじゃつまんないということで<笑>自分の推しが出たらサげイキキマスマが生まれちポッポッ ポ, ッ ポ, ッ ポ, ッポッということでね後ろにねあのー、細谷さんもいるんですけど、まあっそ決め払やでこれ いや見たことないんだから俺鬼滅見たことないの見たことないよ時代遅れたねいやっだまよそれはいやるんよね鬼滅はあんまり知らない細谷君と僕で推し名を2体選んでその推しが出たら動くということで今からやっていきたいと思います、うんうん、うんえっと細谷さんの推し名はかなおちゃんとしのぶちゃんうわ女たらしい僕が義勇さんとムイチローそれではやっていきたいと思います 上あげあげじゃあまず1個目僕のターンでいいですかそうそうそうそうせーのドンだからうずい天元様一番リアクションしにくい分かんないのよ俺は<笑>柱の強い方ですねはいそれでは細谷のターンいきたいと思いますててんてんてんてん連続氷柱 映画で一番話題になった煉獄さんです強くてねかっこよくて<笑>僕もあんまり知識量がない3つ目いきますせーのトンすごいこれ待ってコンプできる勢いだ雷の呼吸1の方野球必須4つ目たまよ女性から出ましたついに次5つ目せーのトン玄野篠津川は玄ヤ 次ほこりゃ細谷の3ターン目せーのドンいや女性キャラ出てきたよちょっといきますせーのドン無ちろきました飲みますおめでとう飲みます飲みます飲みま す, みますとりあえず飲みます飲みます飲みます飲みますいいなーまあ推しが出たということで いただきま す, すみませんありがとうございますそろそろね細谷君にも出てほしいところですね僕は次細谷せーのドン品塚は川実実あー残念<笑><おい><笑><完><笑>えでもすごい8個かぶりないのすごいよねもう風呂コンプでもう祝い酒よああ祝い酒わかめ酒<笑>じゃあ次はこれせーのドンうわスーパーシークレット かんないけど猪之助とネロマシンの猪突猛進です次細谷いやってほしいなマジで「細谷細谷細谷細谷」「細谷」「細谷」いきまーす「と」シシノブ「五条忍」<笑>「いきました」「星を引けるなんてなんてらしいんだ」シシシシよ「一気のきあいあいあい」アイアイアイ「一気のきあいあいあい」 タロいきまーすせーの かぶりました飲みままままーす、飲みます、飲みます、すす飲飲飲飲飲みみみみもも待っってて、ルール追加されてないかぶりもの飲ますやばむ 次,、ね 次, ま、ルル<笑>次、太郎、せーの。 ゆしろゆし ろ, ゆしろえマジでこンプいけんじゃないこれいや細やんその上の愛をちょっと叫んでみ出るからお願いします出てください321 <笑>姫島さんだ<笑>せーのドンおおイグロオばバないイグロさんも出たヤバいヤバい待ってかぶりが致命的にうまい細やんかませーのドンうわひゆうさんだいいな いくいくいくいくいくいくいくい や, や, や, や, や<咳>せーの あいーーすわごせやレンゴくかぶり、レン煉獄かぶり、レン煉獄かぶり、レンしいかぶり、煉獄かぶり。 っ、せのでにあっうどんきたうどんあっやばいやばいやばいやばいこんコンコンしちゃうコンほっそや遅いやほっそうや猪<笑>之助ああ<笑><笑>やばいやばいやば い, やばいといあえと三菱出たら<笑>ノーマルコン プ, <笑>ノーマルコンプえちょっとやばないこれ一せーのできたの三ツちゃん<笑> いいんだけどやばいやばいえこれでばんだって何から30分の20が出てるってことでしょ22が一せーのでドンあ一せーので太郎吾妻いつかぶにな<笑>ります残り<笑> 3つとなりまして細谷さん細谷のガナは出るのか<笑>せーのドン たまよです<笑>たまーよたまよたまよ<笑><笑>うんよいしょ残る2個が両方ともしくらったら本譜だ「<笑>テレテン テ, テンテレテ<笑> テンテンテン西郎じゃあラストいきますよで細谷がこの中でかぶったらこの中って俺のでかぶ<笑><笑>っんなんったら これまいやっぱ飲める男は違うな。はい、ということで、ね。うえい 家入っっちゃってるはいということで、ね、鬼滅の刃かけるビックリマンチョコワンボックス開封したらノーマルはフルコーシークレットは2種類出るということでしたまあ、推しのねむいんとギンさんが出たので僕は大満足でございますまあ、お金がある方はワンボックス買って遊んでみてくださいちょっと楽しいと思うのでそんじゃミニチクビー僕のー